遊楽編全情報まとめということで、えー、お久しぶりです。いやー、最近本当に色々ありましたけども、また後でね、ちょっと触れますけども、まあ、リサさんのね、まあ、活動を休止だったりとか、まあ、色々悲しい情報もね、結構ありましたよね。うーん。まあ、リサさんね、まあ、徐々に回復していくみたいなので、まあ、本当にね、頑張ってほしいなと思うんですけども、うーん、まあ、主題歌とかね、どうなっちゃうかちょっとね、不安なところはあります。<音声> はい、ということでですね。えー、今回はですね、まあ、誘惑編全情報をまとめということで、まあ、あくまで考察なんですけども、まあ、本当に命中するかなと思ってます。そしてですね、まあ、本当に以前にも二度ほどやらせていただきましたけども、まあ、最新版、最終版と、えー、今回なっておりますよということで、もう本当に最後ですね。<笑>うん、これやるのは最後だと思います。ということで、まあ、今回のラインナップはこんな感じと、えー、いうことで、まあ、今回はですね、皆さんがね、本当にやってほしいなって言ってたね、あの、渦井天元のね、嫁三人のね、声優予想をね、 やっていいこうかなと思いますはい、ということで、まあ、皆さんね、ぜひぜひ最後までご覧くださいということです。はい、ということでね、えー、皆さん高評価チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、早速やっていきましょうか はい、えー、まず放送日なんですけども、まあ、放送日はですね、まあ、秋アニメ10月で放送開始で 99% 確定なんじゃないかなと思っておりますと。まあ、具体的な放送日なんですけども、まあ、9月の25日に無限列車編をね、まあ、テレビでやるということなので、まあ、金曜ロードショーみたいな感じでね、まあ、1週間後にね、まあ、放送開始なんかあるんじゃないかなと思っておりますと。まあ、なんでね、まあ、10月の2日なんかあるんじゃないかなーなんてね、えー、思っておりますと。まあ、土曜日ですね、10月2日土曜日なんかね、えー、放送開始なんかあるんじゃないかなーなんてね、えー 思っております。またですね。まあ、去年の無限列車編の公開日である10月16日なんかはねまあ、ちょうど1年後ということで、まあ、その辺でまあ、来るんじゃないかな？なんてね思っているんですけどもまあ、10月はもう本当に確定というか、10月なんじゃないかなと思っておりますと。とはいえー、続いて放送局ということなんですけどもまあ、こちらはですね。まあ、もう発表されましたね。ということでまあ、こんな感じとなっております。ということでまあ、こちらはですね。本当に驚いたんですけどもまあ、フジテレビと東京 mx 両方でやっちゃうんだよね。っていうことでまあ僕。 東京に住んでいるんですけども、東京済みの方は2曲で見れちゃうよということでかなり豪華なね。放送ラインナップとなっております。ということで、まあ一応多分全国どこにいても見れちゃうような状況じゃないかななんて思ってます。またですね。まあ、各配信プラットフォームでも配信されるみたいなので、まあ、本当に有名なね。配信プラットフォーム、d アニメストア、アネットフリックス、amazon プライム u-next h u ー u とかだよね。まあ、見れるんじゃないかな？なんて思っております。またですね。まあ、他の配信プラットフォームでもねまあ、結構ね。見れちゃうんじゃないかな。なんてね。 思っておりますので。まあ、放送っていう面ではね、ほんと心配ないんじゃないかなと思っております。ま、あむしろね、豪華すぎるぐらいなんじゃないかななんてね、思っておりますよ、ということで。まあ、続いてですね、まあ、声優は誰キャストは誰ということなんですけども、まあ、ついにね、来ましたね、声優予想やっていきましょうか。まあ、ずはですね、上限の鬼のね、声優予想からね、やっていこうかななんてね、思うんですけども、まあ、上限の6、ダキ、牛太郎をね、予想していこうかななんてね、思うんですけども、まあ、ダキはですね、もう以前も散々もう取り上げておりますけども、まあ、こちらの方、 方が来るんじゃないかなと思っております。え、沢城みゆきさんですと。 いうことで、まあ、この方が演じられたキャラはですね、まあ、ハンターハンターのクラピカだったりとか、ルパン三世のミネ・フジコなんかをね、演じられているんですけども、ま、あね、結構ね、沢城みゆきさん取り上げるとですね、いやいやいやいやと、ロリボイスいけなくないかと、ダキの過去編の、まあ、子供の頃のダキいけなくないかっていう結構ね、そういう疑問が飛ばされてくるんですけども、いやいやいやいやいやと、皆さんは、沢城みゆきさんのロリボイスを聞いたことないんですかと、いや、この方本当にすごいですからね、ま、あ一つ例で挙げますけども、まあ、ノーゲームノーライフの の絆っていうキャラクターがいるんですけどもまあ、そちらはですね。沢城みゆきさんが演じられているよということで、まあ、このキャラクターはですね。結構ロリロリなねキャラクターなんですけども、沢城みゆきさん本当にっていうぐらいいや。僕もびっくりしたぐらい、本当に幅広く演じられる方なので、もう全然本当に沢城みゆきさんで間違いないんじゃないかなと思っておりますし。しいや、逆に沢城みゆきさんじゃなかったら怒りますよ。というレベルだと思います。はい、なんでまあこちらはね。もう本当に僕は自信を持って押します。はい、さあ、続いて牛太郎ということなんですけども。 こちらはですね結構ね僕はね迷いましたね最終結論を出すのに結構迷ってまあ以前の動画でも最終結論は結構出なかったんですけども出ましたはい津田健次郎さんですということでまあこちらの方はですねまあ、呪術回戦のナナミンだったりとか遊戯王のね海馬社長なんかをね演じられている方なんですけどもいやめちゃくちゃ有名だよね津田健次郎さんだしもう本当に僕がやっぱり迷ったら最後は推しが勝つということでまあ吉野ひろさんと結構迷ったんですけどもまあ個人的にはやっぱ津田健次郎さんの 好きかなと思ったんでまあ、そっちにさせていただきました。まあでね、えー、この方は結構ね、ダークな声をね、演じられるのが結構うまいよねっていうことで、まあ、牛太郎にぴったしなんじゃないかななんてね、えー、思っております。ということで、松田健二郎さんかなと思っております。 さあ、来ましたということで、えー、渦井天元のね、嫁3人、えー、こちらね、予想していこうかななんてね、思うんですけども、まずはですね、1人目、スマから、えー、予想していこうかなと思います。でね、えー、こちらのスマっていうキャラクターなんですけども、まあ、こちらはですね、まあ、結構バカっぽいんですけども、まあ、遊郭編の潜入先ではね、結構最高位のね、えー、ポジションに登り詰めていたのでね、まあ、美貌とかね、潜在能力っていうのは結構優れてるキャラクターになります。でね、まあ、予想する声優さんは3人いらっしゃるんですけども、まずはね、1人目から発表していこうかなと思います。 ま一、あ、人目はですね、桜や音さんということで、まあ、ね音ということになります。はい。いやー、ね音来そうだね、ということで<笑>、まだ鬼滅の刃でねるが来てないっていうのは結構ね、疑問なんですけども、まあ、そろそろね、来るかな、なんてね、思っております。でね、まあ、この方がね、演じられたキャラなんですけども、ま、五等分の花嫁の四つ葉だったりとか、えー、僕のヒーローアカデミアのね、えー、お茶子なんかね、演じられておりますよということで、いや、もう本当に大物声優というか、もう僕も大好きな声優さんなんで、まあ、来たらもうかなり喜び 個人的には、アヤネルファンなんで<笑>、すごい嬉しいなと思いますね。はい。さあ、続いて、二人目なんですけども、まあ、こちらの方ということで、内田真也さんです。はい、ということでね。まあ、こちらの方はですね、まあ、中二病でも恋がしたいの、まあ、立カだったりとか、えー、約束のネバーランドのね、えー、ノーマンなんかね、演じられているということで、いやーもうこちらもね、本当に大物声優さんというか、うん、まあ、最近人気のね、声優さんになりますね。いや、内田真也さん結構好きな人多いんじゃないかな。うん、まあ、来るかななんてね、僕も思っております。 続いてね、え、三人目なんですけども、三人目はですね、いや、もうキャラデザからこの方に見えちゃいました。みなせ、いのりさんです、ということで、いや、キャラデザめっちゃ、いのりんっぽくないっていう。いのりんが担当してそうなキャラデザだよね、っていうことで、まあ、来るかなと思っておりますね。で、まあ、この方はですね、マリ・ゼロから始める異世界生活のね、レムだったりとか、五等分の花嫁の中野いつきなんかをね、演じられてるっていうことなので、いや、もうかなり有名声優さんだし、いや、僕も本当に来てくれたら嬉しいなと。いのりんで癒されたい、ね ん <笑>個人的には思っておりますね。ということでね、えー、こんな感じとなりますと。さあ、続いてね、えー、ひなずる予想していこうかな、なんてね、思うんですけども。まあ、ひなずるっていうキャラクターはですね、まあ、三人のこう、嫁の中でね、えー、最も年齢が高いキャラクターということで、まあ、結構冷静でね、落ち着きのある、まとめ役のね、キャラクターになります。ま、あなんでね、まあ、お姉さん系のね、まあ、イメージがあるキャラクターですね。ということで、えー、今回はですね、二人ほど予想させていただこうかな、なんてね、思うんですけども、まず一人目はですね、こちらの方、えー、林原めぐみさん ということで、まあ、こちらの方はですね、新エヴァンゲリオンだったりとか、まあ、エヴァンゲリオンシリーズのまあ、綾波レイを演じられていたりとか、まあ、名探偵コナンのね、灰原アイなんかをね、演じられておりますよということで、いやあもう本当にね、林原めぐみさんはもうどっかできそうだよねと、そういうもう本当に本物声優さんなんですけども、いやあまあここで来てもおかしくないんじゃないかななんてね、思っておりますと。でね、まあ、ちょっと関係ない話なんですけども、皆さんアマプラで新エヴァンゲリオン配信されましたけども、見ましたでしょうか。いや僕。 はですね3回ほどね見させていただいたんですけどもいやめちゃくちゃ良かったね本当に家で見ても良かったし映画館で見た時も本当に良かったんでまあ、本当に興味ある方はねぜひぜひ見てみてくださいと、えー、いうことですねさあ続いて2人目なんですけどもまあ、2人目はですねこちらの方、えー、大原さやかさんということでまあ、この方が演じられたキャラはですねまあ、フェアリーテイルのエルザスカーレットだったりとか海猫の泣く頃にのねベアトリーチェなんかをね演じられておりますよということでかなりねマニアックなねキャラを演じられているんですけども まあ僕はですね、まあ、ウの泣く頃に見たことありますよ。ベアトリーチェ。いや、あの、ちょっとしか見たことないんですけど、まあまあ面白かったですね。で、まあ、こちらはね、日暮らしの泣く頃にはね、まあ、関連作品というか作者が同じということで、まあ、日暮らしね、今ね、新アニメ始まっておりますけども、いや、毎週楽しみにさせていただいておりますというか、楽しんでおります。はい。うん、9話もね、面白かったですね。はい。ということで、まあ、こんな感じなんじゃないかなと思っております。まあ、最後はですね、薪男ということで、まあ、薪はですね、まあ結構短期なね、性格で、まあ結構気が強い、まあ女性っていう、 ということなのでこの方なんじゃないかなと思っておりますはいということでね、えー、今回ね2人ほど予想させていただこうかなと思うんですけども、まあ、まず1人目はですねこちらの方、えー、パクロミさんということで、えー、めちゃくちゃ好きな声優さんです進撃の巨人のハンジさんだったりとか鋼の錬金術師のエドワードエルリックなんかをね演じられている方ですはいということでうんまあ、ハンジさん結構有名ですけどもあのー、パクロミさんめちゃくちゃ良くないですか声俺好きなんですよねうんめっちゃ好きなんですよねでまぁ、あ、最近 ですとねあのアマプラで配信されている平穏世代の伊達天ちっていうアニメでねあの主人公を担当されていたりとかまあ、結構ねまあ、僕が好きなアニメに登場してきますねこの方<笑>ということでまあ平穏世代の伊達天達現在ね夏アニメで放送しているのでまあ、興味がある方はぜひぜひチェックしてみてくださいとさあ続いてね2人目予想していこうかなと思うんですけどもまあ、2人目はですねまあ、この方ということでまあ、伊藤静香さんと なっておりますとでまあこの方がね演じたキャラはですねまあ、クレヨンしんちゃんの七子お姉さんだったりとかまあ、ゆるキャンのねえ戸場先生なんかをね演じられておりますよということでまあ、伊藤静香さんねまあ僕あの泣き目の声優層の時に出したんですけどもんまあこちらの方もね、まあ、全然あるんじゃないかなと思っておりますとはいということでねまあ、声優層はねまあ、こんな感じとなっております さあ、続いて、何話やるのっていうことなんですけども、まあ、アニメ1期はですね、まあ、原作7巻の始めまで進んでですね、まあ、原作でいう全53話分となっております。で、そちらがですね、まあ、アニメ26話分になったということで、うん、まあ、その計算でいくとですね、まあ、アニメ2期はですね、まあ、映画の続き、原作8巻のね、まあ、終わりからね、スタートするんじゃないかなと思っておりまして、ま、たい11巻から、ま、12巻ぐらいまでね、行くんじゃないかな、なんてね、思っているんですけども、まあ 大体僕の予想だと、まあ、原作でいう全32話分になるんじゃないかななんてね、えー、思っております。でね、ま、あアニメ一期の、ま、あこう割合計算でいくと、ま、あ大体アニメ15話から、ま、16話分になるんじゃないかななんてね、えー、思っております。ということで、まあ、ただね、ま、あアニメワンクールで15話、16話って結構微妙な数字じゃないですか。なんで、まあ、2クールっていう可能性もね、あるんじゃないかななんてね、えー、思っておりまして、ま、あ今回はね、2クールの予想もやっていきましょうということで、ま、あもし2クールやる まあ、分割で、まあ、一旦16話あたりで終わって、まあ、その後刀鍛冶の里編なんかをね、まあ、テレビアニメでやるっていう可能性は結構ありますねということで、まあ、刀鍛冶の里編なんですけども、まあ、もしテレビアニメでやるならということなんですけども、まあ、こちらがですね、まあ、原作の12巻から、まあ、15巻ぐらいまでなんじゃないかななんてね思っておりましてだいたい原作でいう全30話分となっておりますでまあこの計算でいくとですね、まあ、アニメ15話分になるということなんですけどもまあこれね遊郭編と刀鍛冶の里編両 情報を足すとですねまあ、2クール合わせて全30話分になるんじゃないかななんてねえ思っておりますまあ、もし2クールやるならねまあ、全30話分ぐらいということでまあちょっとねかなり多いということなんですけどもまあ、アニメ1期はですねまあ、2クール合わせてまあ、全26話分だったということなのでまあ、全然ねまあ、可能性はあるんじゃないかななんてね思っておりますいやもう30話もやっちゃったらねもうやばいでしょ<笑>めちゃくちゃ嬉しいよねと<笑>いうことでかなり進むしかなり嬉しいですねということでまあ、この辺は本当楽しみにしておき 行きましょうということなんですけどまあワンクールだったらまあアニメちょっと微妙になっちゃうけどまあ15話とか16話なんじゃないかななんてね思っておりますまあ一応誘拐編っていうことだったらまあ15話ぐらいになっちゃうかななんてね、えー、思っておりますさあ続いてどこまでやるのっていうことなんですけどもまあこれはですねまあ本当にまあ境目バラバラなんですけどまあ誘拐編の終わりっていうのは、まあ、上限の鬼のパワハラ会議がち、えー、らなな、ね、っ、まあねまあ、ののと登場するくらいまでなんじゃないかななんてね思っておりましてまあ誘拐編の切れ目はだいたいその辺ですねまあ上限の鬼のパワハラ 会議まあ、その辺で、だから、ま、終わるんじゃないかな、なんてね、思っております。まあ、2クールやるんだったら、もう結構進むから、刀鍛冶の里編の本当に終わりまでやるんじゃないかな、なんてね、思っているんですけど、まあ、1クール遊楽編だったら、ま、この辺になりますね。さあ、続いて、オープニング、エンディングは誰え、歌手は誰ということなんですけれども、まあ、こちらはですね、まあ、先ほども触れましたけども、まあ、リーサさんがね、ま、僕が担当するんじゃないかな、なんてね、思っていたんですけど、まあ、最近活動休止されていたりとか、まあ、ちょっと活動が不安定な状態なので、まあ、リーサさんがね、 リサさんもね来ないっていう可能性も全然ありますしまあ、そもそもねリサが担当じゃないっていう可能性もねあるのでまぁ、あ、ちょっとねまあ、僕は本当に他のね、えー、歌手をね予想していこうかななんてね思うんですけどもまぁ、あ、アニメ一期オープニングエンディング映画の主題歌担当はリサなのでまぁ、あ、リサがねどっちかに起用されるっていうことは結構あるかななんてね思ってるんですけどもまぁ、あ、どっちかが違う歌手っていう可能性は全然ありそうですねということでまあ今回ね、えー、2人ほど違う歌手をね予想していこうかななんてね思うんですけどもまぁ、あ、1人目はですねこちらの方ヨネズケンシさんという とことで、まあ同じジャンプのね、ええ、ヒロアカ二期のね、オープニング、そしてね、えその時のね、え二期にクールエンディングはね、リサだったんだよねっていうことで、まあ、米津玄師さんと、まあ、リサのコンビなんかはね、全然あるんじゃないかななんてね、思っております。まあ、ヒロアカつながり、まあ、ジャンプつながりということで、まあ、ジャンプでね、まあ、鬼滅もジャンプだったんで、まあ、リサとね、ヨ米津玄師さんのね、コンビなんかは、僕はちょっと見てみたいというか、うん、鬼滅できたら本当に嬉しいななんてね、思っております。さあ、続いてですね、まあ、二組目予想していこうかななんてね、思うんです。 けどもまあ、二組目はですね、えー、こちらの方、えー、和楽器バンドと、えー、なっておりますということで、まあ、こちらはですね、まあ、ド派手で和風、まさに、まあ、遊楽園っぽくないっていうことで、まあ、吉原ラメントっていう曲があるんですけども、まあ、そちらがですね、まあ、結構、本当に遊楽園っぽかったので、まあ、和楽器バンドなんかもね、あるんじゃないかな、なんてね、思っております。まあ、ということで、まあ、個人的にはですね、まあ、リサとヨネズケンシさんのコンビが、まあ、来てほしいかな、なんて思いますね。まあ、オープニングがヨネズケンシさんで、エンディングがリサという感じで来てくれたらね、本当になんかベストなんじゃないか なんてね、思いますさあ、続いて、アニメーション制作会社はということなんですけども、まあ、こちらはですね、まあ、もう PV で発表されている通り、もう変わらず U4 テーブルさんということなので、も本当に安心の神作画というか、なんかクオリティ上がってね、みたいな感じですよね。いや、でも本当にこの会社は本当にすごいので、まあ、僕は本当にもう文句一切ないですね。まあ、マジで文句ないですね。むしろありがとうっていう感じですね。ということで、まあ、本当にアニメーション制作会社は変わらないということなので、まあ、本当にもうクオリティの高い、え、鬼滅の刃第2期を見ることができ さあ、最後にですね、アニメーション監督は誰ということなんですけども、まあ、それはですね、まあ、おそらく発表されてはいないんですけども、まあ、外崎春ー監督なんじゃないかな、なんてね、思っておりまして、まあ、こちらの監督はですね、まあ、アニメ一期、そして映画を担当している監督ということで、まあ、こちらがね、まあ、変わらなければ、もう本当にアニメ一期と、もう本当に変わらないクオリティの、まあ、鬼滅の刃を見ることができると思っております。なんでね、まあ、この監督次第で、本当にまあ、ジテレビのね、原作改編がアーダコーだとか言われておりますけども、まあ、そのね、 問題に関してはもう本当に監督次第だよねっていうことなんですけど監督が変わらなければもう本当に作風とかガラッと変わるようなことは絶対ないと思うのでま監督が本当に変わらなければもう本当に安心の安心のあのクオリティの鬼滅の刃を見ることができると思っております、まあ、PV 見る感じはねもう本当に変わってないような雰囲気だったんで ま大丈夫なんじゃないかななんんじゃいかてて思っておりますとはい、ということで、皆さん今回の動画いかがだったでしょうかえー、今回の動画ね、良かったよっていう方はね、えー、ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてね、えー、皆さんのね、えー、コメントなんかもね、ぜひぜひよろしくお願いしますよと、と、えー、いうことで、いや、アニメ2期ね、えー、もうすぐ始まるんじゃないかな、ということなんですけども、まあ、アニメ2期がね、始まったらですね、まあ、感想動画、解説動画、そしてね、同時生放送だったりとか、ま、いろいろね、やっていきたいなと思っていますので、まあ、その辺も楽しみにしておいてください。そしてね、あの、ゲームがね、発売 伝えされるみたいなんでゲーム実況なんかもねやっていきたいななんでね、えー、思っているんですけどもいやもう本当に10月は多分忙しくなると思うので、まあ、皆さんもね、まあ、その辺は期待しておいてくださいと、えー、皆さんで、えー、鬼滅の刃二期有効編盛り上げていきましょうということで、えー、また次回の動画でお会いしましょうバイあ、あの9月の25日さあの無限列車編やるじゃないですか、まあ、僕同時生放送やるんでまあよかったらそちらもね、えー、皆さん見に来てください